てますかねえーなんだっけすごい久しぶり11月の3日に一応毎週配信を最終回にしてから以来でございますけれども私ちょっとマイクとか大丈夫ですかねちょっとマイクが遠いとか聞こえづらいとかないあっね今テスト配信とかしようと思ってやってたら Windows11 になってから初めてでこの配信ソフトもアップデートつけ て, て。 ペンやワンやで再起動して結構四分遅れぐらいでスタートいたしましたけれどもそう最終回を迎えてからね十一月三日以来自分での配信はやったことなかったんですけどえそういろんなものがアップデートしててとりあえずえーっとどうだうなんだっけ還暦を迎えて鎌倉に引っ越しをしてで、えー初めての年末年始 てな感じで今日気になることいっぱいあるんでちょっとみんなとその辺をワイワイワイワイやりたいなって思います。なので、えー、っとバランスとか大丈夫ですかねんかさやっぱりほんまにねほんまちょっとねびっくりよ。ユーストトゥデイっていう、ね、番組に2回ぐらい配信をやめてやめてて毎週の配信を終えてからやったんだけどユーストトゥデイとかに出させてもらうときってさもう。 あのたりき本願で私は写って喋ってるだけでいいからこのソフトとかを使ってても YouTube に繋ぐとかツイキャスに繋ぐとかってことがなかったからねなんかすごいさあのてめえそんなにアップデートしてたのだよっていうぐらいぐっしゃんぐっしゃんプラス重たくて重たくてちょっと話にならない状況なのでえーっとありがとうございます YouTube ライブもなんかあれだねコメントおかしなことになってるね コメントがおかしなことちょっと て, てくれるどういうことにしてくれる今日ね、あれなんよ、みんなにちょっとね、ちょっと見て見 て, 見て聞いて聞い て, 聞いてっていうようなのがいっぱいあってね。で、今日はみんなと有効語、流行語流行語大賞が最初気になって調べてたんだけど、そんなことより、そんなことより、そんなことより、あれ何これ、そんなことよりそんなことよりになっとってさ。 でみんなとちょっと年代別のあ、これじゃない年代別のいろいろと気になるサイトがあったのでそれを見ながらねちょっと懐かしいんじゃおうかなって思ったりしておりますのでこうあお終わる<笑>お楽しみに<笑>おーおーあちょっと待って曲切り替えたいのに切り替えたいのにこれもまたね YouTube の方がいつも BGM がでっかいのでえー、っとなんかバランス悪そうに感じたらええー ちょっと待って、久しぶりに放送で配信した…これかあの、バランス悪くなったら教えてねそれまた教えてくださいえこの曲を再生した後、再生を続けますかそれとも以前に Q に追加したミュージックを Q から消去しますかまた、なんかこういうわけのわからない Q って何よ<笑> Q って何まあいいわなんかあのまた違うことが起きそうだったら教えて ええー、で、とりあえずね、そうなんよ、まず最初。コメント、あ、出席するのか。出席を取らせていただいて、では、こちらのツイッターの方からね。ツイッターの方から出席を取らせていただくような劇だったー。えー、っと、ペーター、ペーター、えー、っと、うん、これペーター、今日よね、うん、ちょっとね。で、五時年おばんでございます、バカフグさん、おばんでございます、ツ鶴田さん、おばんでございます。えー、っと、リリコ、ありがとうね。 えー、頑張れママ頑張るよー、明日の夜、常んでございます、聞こえてますよって、ありがとう、ありがとう、うそういうのを教えてもらえると、すごい嬉しい、ね、小屋さん、小屋さんおばで次のこと、いいですか、小屋さん、おばでございます、小屋さんのところ大変なんじゃないの、雪、雪、雪、雪、なんか大雪降ってる、あもっと、また、また、もっとじゃないわ、同じく大変な鈴木さん、鈴木さん、インありがとうございます、え鈴木さんのところも大変なんじゃないの あ、みんなもしコインあったら、三十分まで延長、あとスコイン、ご協力お願いします。ね、待ちのやつね、可愛 い, いお姉ちゃんにいっぱいいるといけんかもしれんけど、<笑>おばちゃんにも入れてたい。<笑>そして。あ、鈴木さんどこ水道破裂したんだ。うわ、やっぱりね。だって、あちらの方大変そうだもん。あ、エディさんもありがとう。ありがとう。あ、だいぶ三十分延長できますなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。 あ、ごきなありあ、コインバックとかあんの。山下美音ちゃん、ありがとう。嬉しい。みんなも。みんながね、お茶爆とかをくれたやつとかが。あのね、三千いくらもらったよ。四<笑>千いくらあったんだけど、ごめん、細かいの覚えてないや。四千円台あったんだけど、結局まあ、あれやこれや聞かれて。振り込まれたのが三千いくらだったかな。いや、でも、初めてマネタイズっていうの、これ。 ちゃったと思って、<笑>すんごい嬉しかった。ありがとうございます。も う, もう励みになるよ。嬉しいよ。なのでねそんな感じでございます。ご報告は以上え、今回はいつもと降る場所が違ったから平気あ。そうなんだ。なんかみんな同じように降ってんのかと思ったけど、やっぱり若干の違いで大きな違いが出るのね。そしてえー、っと こ, こっちの<笑>久々に寄るともう全然分かってないね。youtube ライブの方、こちらの方もですね。 なにこさんがやるのって や, やってるわよそして、えっと白井黒子さんお番でございますよあいちゃんありがとうお番でございますジョジカプランさんお番です久しぶり本当と久しぶりね鹿児島も二十六日だけ少し雪が降りましたあ、そうなんじゃえ、白井黒子さんと雪見てない鎌倉も降ったよ私鎌倉が降った時もね降ったのをすぐ動画撮ってかはなずっていう私が言ってるところめくりふりチキンのサイトに しちゃったよでねそうあのかはなさん思い出したけどなんかチキンの話ばっかりしてるじゃんで未来さん個人 の, あの時々未来のねいろんな状況とか近況をお話ししてないからそれを今日はやろうと思ってさ今日は鳥以外の話でねさっきえっと2年ぐらい前に誰かの投稿を見て気になっていたローソンのさ100円ショップみたいなとこあるじゃん。 で、そこにおせち の, あの何食材を売ってるっていうのを聞いてたんだけど100円でねそれも。って聞いてたんだけど広島にそういう100円のローソンがなくってで、たまたま見つけたので私ちょっと行ってきたんだ今日。で行ってきて大体スーパーとかでももうさなんだっけあの昆布巻きとかさ私ちょっと構造性悪くて昆布食べれてたけど<笑>あと何あの、何手作りっていうのかな。 とか黒豆とかいっぱいなんかセットになったのか、いろいろあるじゃない。でもあれも今年ああいうのにしようかなとは思ってたんだけど、やっぱりなんか一個一個が多いの。で、お酒も飲まないからさ、って思ってて、そしたらさ、そのローソンがあったから行ってきたの。で、みんなにちょっとこのこの見てかまぼこって今九百八十円とかさ、千いくらのが目白押しじゃん。これね、紅白って書いてあるから、多分白と赤が両方入ってる。 中開けるとそうなってるんだと思うんだけど100円ちゃん と, ちゃんと こ, んなこんなサイズだよもう1人に全然いい感じでしょそうそうこれローソン100って何て読むんだろうね100円かまぼこが100円もう本当にかまぼこコーナー見て昨日も苗てうわかまぼこそんな1人だったら1本ずつ買って赤と白とかも食べないしかといってねこんな何なんでこんな 高いいいのの買わななきゃいけっって思って思たって<笑>さあそして次私ね松前漬け結構好きなんだ数の子の松前漬けなんかいいサイズでしょ5 0ム5 0ムって書いてあるいい感じでしょでこれもやっぱりスーパーのパックだとさすごい多くて私ほらおばちゃん血圧も高いからね<笑>これもどうしようと思っててでもう一個 カズの子好きなのあ普通のカズのコ買い忘れたイカお こ, のこのイカにカズのコがまぶされてるやつこれも 35g35g 35g こ, これぐらい分かるかなサイズ感分かんねえ<笑>そんなのあわ分かったスマホあれ私の私のスマホどこ行った充電中これがえっと12 12のこ の, この感じ 7iPhone7 <笑>とこれぐらいのサイズいやでもねちょうどいい大きさだねで一応ま黒豆もね別個の買ってあったんだけど100円の黒豆ってどんな感じだろうと思って黒豆も結構量あるよ 110g 入ってる 110g しっかり入った黒豆これも買ってみた。 でさ、私何が欲しかったってね一番欲しかったのこれャビー。クリキントーンいやちょっとエコーかけたい私。クリキントーンもうさ無類の栗好きよみんなが知ってる栗好きよつぶつぶクリキントンそして ほっくり甘い栗の甘露煮。これもね。天然材料、あ天然原料使用のため。皮や繊維状のものを。茶褐色の粒が入ることがありますが、品質に問題ありません。六十グラム。いや、もう、問題あるとも食べるよ、私。<笑>ありがとうございます。これ均等いただきました。百円でございます。で、この甘露煮も、これも百円ということでね。 えー、こういう感じよ。でもさ、てってれ本当<笑>いいねそれ。テッテレ、クリキントン。ローソン百。ローソン百でいいのあれ、読み方。ローソン一ゼロゼロ、なんて読むの？誰か分かったら教えて。教えてって言いながらさ、見逃すんだよねそれも。そう、でもなんかこんな感じで、えー、とりあえず一通りね、こうこの板と百円のカマボコとカマボコが百円って嬉しいよ。 本当にね。びっくり。多分一番安いのがね。私が見たので、このお正月料金780円とかじゃなかったかな？ズキンじゃねえよ。で<笑>、ね、この松前漬けね。このカズの子、私ほんとズの子好きなんだよ。でもね。コレステロールの薬もまた増えまして、<笑>コレステロール下にロール下げた方がいいね。って言われて粘って粘って嫌がってたんだけど、その薬もうちに。降圧剤とコレステロールと甲状腺と。 3種類いいただいております冷蔵庫に入れなきゃいけないもんで今暖房ついてるからさそそくた片付けて冷蔵庫に持っていきたいんだけどとりあえず床<笑>下の方が涼しいねなところよなのでねあのカレンはねこの間連絡が来てなんか毎年恒例のね我が家の皆さんご存じの方も多いと思うんですけど煮物とかでこう人参をお花の形にしたり。 でんこんをお花の形にしたりこんにゃくをこうくるってひねってい<笑>っていうのをやってるって言ってたからねあの子は作ってるんだと思うんだけどもうさあ母親と一緒したらさ子供の手前とか子供に何か教えていなきゃいけないとかそういうこともないからさ私だけじゃん本当にね日々手抜き<笑>あんまいっかーみたいな一応ね気持ちの中ではあ今日はちゃんとご飯作ってみようかなとかさあの ちゃんとこうしようかなああしようかなって思うんだけど思うけどやらない。<笑>ほんとやらないねなん か, なんか60年も生きてさこれからおい先に、まあ、私のことばか100まではいくと思うんだけどあと40年か、まあ、でも、ね、いろいろ楽しまなきゃいけないからちゃんといろんなことしようって思うんだけどね今やらなくてもいい世の中じゃん。 世の中は何でもあるし何でもなんかやらなくても100均でも手に入っちゃうぐらいな感じだしやらない<笑>え私は鳥苦手ですからスルーしてすみませんあー全然、全然全然そんなあのお気になさらず外が赤で中が白なんで紅白でないかなんだ え, ーえー中にさーえー 開, けて開けてみたらでもさ開けちゃうといあー分かった、あ。のー 今度ツイッターでつぶやいとくよどうだったか<笑>わざわざブログに書くことでもないと思うから<笑>みんな私 の, あの個人の方の未来アンダーバー MA のほうの方チェックしておいてくださいつぶやくよえー、っとあ綾乃ちゃんおばんでございますありがとうございます何何えー、っと黒豆だけは買ってきた 1kg1kg 買ったの、うん、あでも豆ね黒豆体でいいからね、えー、ありがとうございます 100円ローソンか全部で400円ほかにも買ったけどねとりあえずそんな感じ数分、えー、になるだよ、うかずのこの話かな<笑>でなりベージュじゃないからこきてもないから還暦さあえー、とツイキャスの方、読んでない人もいると思うのでえー、っとえー、っとどこかな、うん、あ野田さんみっけさっきのね あ, のなんて あ, あなたはもうおばんでございます元気えー、あ読んでないね、まあ、どこから読んでないな ロローソン100ローソンンでいいのかな山口は焼きぶきかまぼこあ山口ね山口広島にいた時は山口のかまぼことか結構入ってくるからさ美味しいよねかまぼこって書いておかまぼこで、っておはついてねえわ<笑>おかまぼこって食べたくねーわ<笑>えわ、ー、えあなたはね何やらかしとるんじゃ相変わらずいろんなことやらかしとるよ百円ローソン今日うん 去年あたりから一人用のおせちパーツを増やしたらしいそうなんだ結構ね売り切れてるものがなんかポンポンって隙間があったからえこれなんじゃったんだろうと思って<笑>これ何が置いてあったって気にはなったんだけど明日も行ってみようかな<笑>ちょっと、ね、寒いからどうかなと思いながら、まあ、でもあのまた行けたら行ってみたいと思います。ンロロさ、えっと、さんんでございますえいいい<笑>ないいますえ、ななななっってて野田とこのののー なんかね探したの、私、いかの、もう何こせ読めないから、えー、っと皆さん、野田さんにご挨拶されててね、そういえば1か月ぐらい前の地震どうじゃったんよ、一、え、か、っと、月ぐらい前の地震どうじゃったんだろう、結構揺れたのあったね、なんかでもね、あのここのマンション、全然だいとりあえず大丈夫、ね、揺れる側、これからもちょっと心配は心配だけど、まあ、しょうがないね、もう東に引っ越してきちゃったし。 盛盛りり付付けければちょうどいいいかももさ、ね、さえもめんどくさい私これ多分なんか私の読みではね読みでは今までだったらね絶対ちゃんと盛り付けてたんだでもここねお部屋とかはすっごく私は好きなんだけどいいんだけどキッチンがちょっと狭いんだだから今までは二口のガスコンロが置 け, て置けるようなところに広島の時はいたのねなんだけどここは IH が1個あるだけなの。でね私もちょっと単身車用みたいな感じ だから。って感じ。盛り付けるのもちょっと面倒かな<笑>、えー。ええ、こういっぱいありがとうございます。中国産でも毒が入ってなくて美味しければよ、本当本当。なんかね、あのー。なんだろう、普段結構見るには見るんだ。見て気にして。うんって置くこともあるんだけど、でもなんかもう言うとれんね。そうそう、食べとるもんだって。中国産の外食でいっぱい食べとると思う。<笑>ええー。 てってれって一個一個の商品ね、てってれって鳴らしたかったけどね。伊達巻ないんかな、あ。小田さん伊達巻好きなんだ、あのちょっと甘い感じかな、美味しいよね。なんかね、高級な伊達巻っていうのを一回だけ、もう試食ね。食べてみる、食べても食べさせてもらったことあるんだけど、すんげえうまいな。あれです、伊達巻ってなんか広島だからかな、あんまイメージなくって、一応娘が私のだし巻きが大好きで。 もう恒例のだし巻き2列っていうのがうちのおせちの定番だったのねでもうだて巻きの代わりに出し巻きだったんだけどだて巻きってはこんな美味しいんだと思って食べたことがある、えー、リリコがさすが魔女あ私は魔女じゃねえわ<笑>あんたたちねいつも私に水晶玉とか魔女とかねあんたたちねってリリコとか昔で準レギュラーだった純レギュラーだっみゆきとかねもういつも魔女とかさ水晶玉って言うけど私はもう そして、えー、っと皆さんコインありがとうございますいろんなアカウントからありがとうございます餅食え餅あ餅買ってないわ あ, あ、なんだっけあのお供え餅お供え餅の中がこう一個一個になってるやつねあれは買ったけどあれでも餅鏡開きするまで食べないもんねあやばいやばいこんな時間で私今日みんなと遊びたいこといっぱいあるのにゆースさんお晩でございますユーストトゥデイ経由でチキン買ってありがとうございます えー、っと、要は実はナルトだったりして、<笑>ナルトはあった、ちゃんとナルトはナルトで一本あったんだけどナルトよりやっぱりかまぼこかなと思ってナルトはスルーしてきた<笑>えっと、下からライト当てるとこばれバレただってさ、見てこれどうやってもメガネに映るのも嫌なんだそんなの嫌なんだ ととということでじゃあちょっと冒頭にあの皆さん、今チキンの話とか私、今日はねチキンの話はさらさらする気なかったんだけど、ユーストトゥデイでクラウドファンディングやっててて、ユーストトゥデイ と, えっとカハナズのコラボってことで、チキンハーフがリターンで出てますので、ぜひユーストトゥデイの、もしあの野田さんとか、どなたかユーストトゥデイのクラウドファンディングキャンプファイヤーの URL 分かったら入れておいてください。いいろろね他にもあの素敵な リターンがあるんですけど、カーナーズのフリフリチキンもリターンになってますのでぜひこの機会にフリフリチキンも食べれる。そしてユーストでんステーーのイのステッカーも付いてくるんです、ね。素敵な企画でございます。一つよろしくお願いします。さあそして何十年ぶりに定期券買った。え何の定期券買ったのユーストさん。おばんでございます。で隣の駅にあるので行ってみます。ねあのでもね早く行かないと売り切れちゃうらしいよ。 もうかなりこの空いてる棚に補充があるのかどうなのかって微妙な感じだったんだけどもう1個ね不思議なのが不思議ってことだけど面白いのが広島ってスーパーマーケットねこう大きなチェーン店のスーパーとかってもう元旦から開いてんるのよ。開いてなくてもせめて2日とかねぐらいからやってるんだけどこの辺、ね普通にチェーン店広島にはなかったスーパーとかが結構あるんだけど。 3か月日ぐらいしっかり休みになってる唯一空いてるのがイトーヨーカ堂だけだよって教えてもらったイトーヨーカ堂は元旦から空いてるんだけど他はもうほぼほぼ3日間閉めるんだってええと思っ て, って食材もみんな買い占めちゃうから早く行かないともう全然お正月なくなるよーいろいろなものがあってるわさでスーパーとかあのいろいろ行ったんだけど結局 買うううものがさ、そういうお正月のね、おせちとかって食べないしなとかで1人でさ、いつもだったらその娘がいる時はあれどこさんだっけな外国のやつでね丸太んっていうマグロの赤身マルタカタカナでマルタっていうところの外国のねのマグロの赤身がすっごいね、中トロみたいに脂がのっててめちゃくちゃ美味しいのよ。でそれをいつも買ってたんだけど1人で。 なんか嫌だなーと思ってそんなのもなーと思ってもういいやって結局無印で<笑>なんだっけ無印のあのバームクーヘンのくぞろいバームクーヘンみたいなんじゃん な, なんかそういうのとかさいろいろ買ってきちゃった<笑>まあなんとか過ごそうかなとそんな感じのゆるいお正月ですさあそしてえーっとえーっとえーっと かまぼこもだて巻きも高いのは味違うぞうまいぞ、まあ、確かにねかまぼこも美味しいのは分かるよでもさかまぼこ例えば1600以下のかまぼことか売っててさ美味しいかもしれないけどさ買う<笑>買うか<笑>ごめん<笑>貧乏症でごめんで、えー、鏡餅が、えー、鳴門正月にねなんで東の人って鳴門正月に煮鳴門なの広島なんか鳴門ってイメージなかったな 今年休みのところ多いぞーあえ今年が休みのとこ今年が休みなのそういうことマルタは地中海でマグロを養殖してるからそしてホワイトバランスが安定しないこのライトのせいかな消そうかなちょっと待ってねおばちゃんのちょっとこのメガネをかけてると女優ライトが何の効果も発しないっていうのをちょっと消す消しました あまり意味ないか<笑>、えー、で、ゆうささんが来年からあ自作のバイクは途中までの経過を見せてもらったけどそう、夢マートとかね今日持ちついたうわ機械でもいいなぁお持ちつきとかしたんだちょうだい未来がすばればほら鏡餅になったしっりしてなってないわ、私痩せもうどんどん痩せてきてんだからちゃんとちゃんとま、あの日々のお仕事でね。よ、美魔女よ え男の人、なんていうの美魔女のメンズに匹敵する言葉って何 美, 美魔女、魔女、え何だろうえ、誰か分かったら書いて、小田原まで、ひゃーっと買いに行こう、伊て巻き、小田原とかって名産なんだっけ何回もその未来、今夜も美しいぜっていうさ、ロイ の, のセリフを言われてもさ、あの困っちゃう。<笑> えー、てな感じでしょうかねえ未来さんが少しうつむき立ちになると暗くなるのでカメラが明るくなって未来さんにライトが当たるとカメラが暗くなるほもう私野田さんにいっぱい教えてもらわなきゃいけないことがいっぱいあってさ野田さん一回うち来る<笑>うちの配信機材見ながらレクチャーしてほしいわおかしいもう小田原のおめーそうかまぼこかまぼこなんだなるほどなるほどかまぼこかえ。 じゃあ、伊達巻き、伊達巻きもそこに、そこに属するってこと。あ、服が白だからよ、けいけないのか。これ、ね、グレー寄りの白なんだけど、どうでもええわ、全然、ね。<笑>ええー、ななさん、おばあでございます、ありがとうございます。かまぼこね、お手洗いかまぼこ、ありがとうございます。さあ、それでは、皆さんと今日ね、もうラブ三十分でしょ今日、私がみんなと話をしたいなと思ってたやつ、もう一個、二つ目。 どどん門松私さあのやっぱこっちに引っ越してきて神奈川県に来てさ門松とか、えっと、玄関の飾るものとかってどえこっちのってどうなんだろうと思った時にもうびっくりしちゃってさああの、のこっっっち鎌倉っていうのなかったこれさ向かって右が鎌倉ね。 左が広島なんだけど、すっごいこれ。鎌倉の青海市場の前の飾ってあったやつなの。すっごいシンプルでしょで、聞いたら、やっぱこっちはこんなシンプルらしくって、で、左側が広島なのよ。広島ってなんか割とね、これまたあのー、特殊な形ではあるかといこれぐらいのこんなイメージがあって、こう、いろんなものがいっぱいこう、下にな何？カリフラワーみたいなとか。<笑> こうなんていう花なの か, なんかよくわかんないんだけどこう置いてあってでこの松とかがねすごい上の方まで飾ってあっ て, ってこれ結構定番で広島だったんだけど鎌倉の聖火市場のがものすごいシンプルでさびっくりしちゃってさんでああれなんだよあの正月のなんだっけな玄関とかに飾るさやつも広島って代々っていう。あの 柑橘のがあってね裏白っていうのがこうあって丸いようなどっちかっていうとこう横にこうひし形っぽい形の飾り毎年私自分家が飾ってたやつを、えー、とインスタとかいろいろ入れてたのでそういうところでチェックしてもらったらどっか載ってると思うんだけどこっちってねアンダーの輪が1本ズドーンってあったりするの。<笑>これどううしろっていうのみたいな。だから知ってるる人いる本当にねこう 編んんでるんだと思うんだけどなんかこうズドーンズドーンって縄だけがぶら下がってんの。ってええと思って普通広島だったらそのさっき言ったねで写真持ってくるのかでね私がいつも飾ってたようなやつが大中小でさ例えば車今見かけないけどさ車とかにもつけてる時代があったじゃん。今ない 私なんか子供の頃みんな車にもうちも酒屋だったからさ車とかにおじいちじじゃんやうちの父親とかみんなつけてた記憶があるんだけどそういうサイズとあとはこう中ぐらいとかでっかいのとか同じ形で大中小みたいなのを言っててこっちもそういうのが、まあ、お正が近くになったら出るんだろうと思ったらめちゃくちゃシンプルななんかね縦長のひょってなんかお米かなんかがぽっとついたのだけがついててえこれは玄関かい紙 どこに飾るんだいと思ってググったけど出てこなかったのな感じでさまあいいけどさえーっとそうね、だからちょっと土地的な土地柄的なお正月の違いを感じております箱根駅伝の 中, 中継所に鈴鹿が映りますよすえあ違う鈴廣え鈴廣えに何ねそれごめん シンプルなのが見られちゃってるからあっとートまだ住んでた時ってさ全然記憶にないんだよな未来さんは近くだから応援に行かれたらいかがですか箱根駅伝そうかどこか知るみた<笑>全然分かって昨日もねあの髪の毛やってくれる子に唯一広島の時のさあのおいっ子みたいな感じの。 子なのでその子にやってもらいながらさ、いろいろ、う、ね、ちのお正月どうなんだろうとか私、カレンが、ね、今年ちょっとお正月一緒に過ごせないの、でもう1人になっちゃったしで土地勘ないしチャリしかないし分かんないなと思ってたらなんか江ノ電とかそういうのを24時間ずっと走ってるらしくてで例えば七里ヶ浜とかで初日の出とか見てさで、こっち側に私、富士山見たいからって言ってて今日エンディング写真、七里ヶ浜の写真ちょっと撮ってきてるので皆さん、えー、お楽しみに。 でそのこっちに富士山があってで、まあ、東から日 の, 日, の光っ 日, の光日の出ってあるから別に水平線から上がるわけじゃなくってちょっとこう山の方から上がってくるのが見えてこっち側に富士山が見えるよみたいな感じだったんだけど年末寒波来るって言ってんじゃん<笑>年末寒波で一人でさ江ノ電乗って初日の出とかって言ってる間にもカチッカチンのババアができちゃうからさこれちょっとやめようかなと思ってで例えば じゃあ鶴ヶ岡八幡宮もう来年は大河の舞台にもなるから多分人でもすごい増えるからさ初詣行ってみようかなって思うんだけど広島だとねちょうどあの RCC 中国放送っていうのがあるところに広島城があってその広島城の敷地の中に五穀神社っていうのがあるねこれで行ったんってほど並ぶのよ人が、まあ、コロナだからどうか分かんないけどさそれを想像してその子にね「ね五穀神社並なんじゃないの?」って言ったら「まあね」って言われて。 あののぶりを一人でっていうのも嫌だな<笑>寒くて順番待ちで話す相手もなくまあコロナだからねそんなピーチクパーチクみんな喋れないけどやっぱんかこうそれを共有する仲間もいないのに一人でそういうところに行って私は楽しいのかって思ったりね<笑>、えー。ええ鈴ひろっていうのは小田原の有名なかまぼこ屋あそうなんだ。 えー、っと、バイクの作戦、<笑>寒いのね、そそうう、1月寒いからね、未来…あ、そうか、これ読んだね、ありがとうございます。えー、そして、横須賀の基地行ったら、何これ、満貫食何船に装飾してるってこと固くってことかなそう、でもなんか本当、一人だからね、そこよ。まああいいや今日の2あののつ目の 3つ目のお題がこれがね、ちょっとね、すごい面白くてさ、どうしよう、うちな行ったら、じゃじゃん、年代流行っていうことで、これがね、あのこの横を見てもらったら分かるけど、ヒット曲とかさ、邦画ランキング、洋画ランキングとか、アニメとか漫画とかいろいろあるじゃない。私が気になったのはなん、何を隠しましょう、ドラマでございます。なんだけど、その前に、でもちょっとこれね、1950年。 生まれてねーわけどざさっと何があったか見てみようかビニールレインコートブレザージャケットネ ッ, カチーフネッカチーフだってネッカチーフわかるわかんない人も売り込みで5種なんとかわかんないんじゃないかな第1回 NHK 紅白歌合戦ラジオで LP レコードソフトクリーム販売が1951年私が生まれる10年前だから今70の人だねえカブあうわあのカブわかるホンダのカブ バイクね、ゲンチャリ、流行語通信が創刊、ね、国会中継の放送開始とか公衆電話が登場、鉄腕 ア, アトム連載、すごい、1952年だって、そしてテレビ放送お今晩んんは、トニー・タニー、オロナイン・ナンコ、お茶漬けのり。 クリスチャン・ディオール来日日本初のスーパーマーケット、キノクニアえっ、日本のスーパーマーケットってキノクニアが初なんだ知らなかった<笑>第1回モーターショーサブリナパンツゴジラえ、ゴジラって1954年私が生まれるそんな前すごい高度成長期突入ちょっとねもう一回こういう時代が見たいね高度成長 期, 成, 成, 期成長期で成長期 虫になってどうすんのよ<笑>またこれゆっくりやってると時間ないからトントンとトンっていこう「慎太郎狩り」って何?「慎太郎狩り」「石原慎太郎」「違う太陽の季節」「石原裕次郎」「裕次郎さんから」「ケセラセラ」「ケセラセラ」ってやったよね「ホッピング」ってこう「飛ぶやつか」とか「犯罪専用電話」 え110番が全国に拡大って何110番って犯罪専用だったの<笑>犯罪専用の泥、ね、棒入りましたとかそういうやつしかダメだったのかなで東京タワーが58年そっかー即席チキンラーメン缶コーヒー発売日本初のバイキングレストラン月光仮面が放送イかすこれ流行り言葉ねきっとね 雷族この辺だったら分かるよ「タフガイ」「トランジスタ」「グラマー」第1回レコード大賞を開催「週刊少年サンデー」と「少年マガジン」創刊すごいねじゃあもう私の生まれた60年代いこう60年代あたりの人いくよカラーテレビ登場えっち0カラーテレビが来たのって私がね4歳ぐらいの時だから1965年あたりあでも60年に もう売ってたんだねきっとすごい高かったんだろうなこの時ジャイアントババとアートリオイノキデビュー抱っこちゃんツイストえっえちょっと待って私が生まれる1年前ぐらいだったんだテープレコーダー<笑>あアンネナプキ始えっじゃあ何 連, 連続テレビ小説は私と同い年なんだね。 プラレールとかそんな前からあったプラモデル。すごいね。わかっちゃいるけどやめられない。スイスイスイだらららった当たり前だのクラッカー。東京高速道路開通。ちょっとなんかあれだらんけ画面が遠いところに私、モニター落ちちゃったの、えー。そして、11pm が放送開始。 子供は見ちゃダメでしょって早く寝なさいよって言われてた 11pm これがもう君だってしょうがなかった小学生<笑>オクション登場えちょっと待って1965年ってさお給料とかめっちゃ安かった頃でしょオクションとかって誰が買うんだろうえオクションって今で言う感覚的にさもうオクションじゃなくて超超ションみたいな<笑>それぐらいの金銭感覚じゃないのかな 慎太郎狩りって髪型じゃないんだ緊急番号今でも110番118番119番はえっ緊急番号ってここはだって犯罪って書いてあるからさ犯罪以外でも110番することあるじゃんもう犯罪じゃなきゃだめだってことかな発売当時プラレールは手動でしたそうなんじゃんいやいやいやすごいねそしてっとどこにいたプラレールでしょで ケネディ大統領暗殺63年で、ね、ッツアートムが放送坂本君、絵を拭いてあるコーディカン日米で大ヒット ZO64 年が、えー、オリンピック開催ビートルズの来日ってさ64年とかじゃなかったっけ66年なのかなウルトラマンシリーズが放送開始グループサウンズミリタリールックリウコ笑点が放送開始すごいね商点も1966年からだったんだすごいね あ、これもすごい よ, よくわかる風天ヒッピーミニスカートブームリカちゃん人形登場ボーリングスあやってたやったボーリング の, さあの子供向けのドラマもいっぱいあったんだよねなんかツイッギー第いやいや六67年オリコンランキングが開始週刊少年ジャンプが創刊スカートめくり流行アポロ11号が人類初の月着陸アニメの「サさエさん」が放送開始8時台全員集合が放送開始 69年かいやいやこれをねずーっと見てるとキリがないのでとりあえずじゃあ最新のこの何があったかだけを見てちょっとドラマに行きたい私はこれ何最新流行文房具とかすごいいろいろなんかあれだねいろんなものがあるんだねこのサイトはちょっとまた今度ゆっくり時間があるてみようそして最新スポットじゃなくって話題でもあ話題か話題の グ ル, メグルメじゃないよグルメじゃないよあグルメも見たかったね見たかったけどやってると時間ないや年2021年流行大谷翔平が二刀流の大活躍で最優秀選手権えじゃ最優秀選手賞でうっせぇうっせーうっせぇわがヒットねで山縣亮太 100m9 秒95の日本新記録素晴らしい 1年延期した東京オリンピックが開催眞子さまが、えー、結婚で、新垣結衣と星野源が結婚有吉と夏目さんが結婚菅田将暉と小松菜奈が結婚岸田新さんあれで岸田さん絶対総理の前にも言ったけど絶対総理になると思ったら本当になったね彼が中学生の時に初めて会った時にあこの総理になるわとなんか直感でね思っててこんなに早く総理になるとも思ってなかったけどでもすごいね藤井聡太うん これなんていうんてうだっけ騎士が10代で四冠達成櫻井翔と相葉雅紀がともに一般女性と結婚そうかあの二人も人のものなんだね言い方呪<笑>術廻っていうのこれアニメ化されて大ヒット韓国ドラマ「いかゲーム」いかゲームってさちょっとえぐいよねあそう中山律子さんね、あのー、ちょっと爽やかな感じでね有名になりましたけど そしてうんどうもいいか動画にはきついわエヴァンゲリオン東京リベンジャーズの映画スマートフォンゲームの馬娘ってなんだっけなちょっと後で見てみようそしてうんどこまで行ったどこまで行った上の動物公園で双子のジャイアントパンダが誕生これね、新庄選手ん新庄強生が日本ハムの 監督に就任平成の大横綱が引退、千葉真一さん、田村正和さん、田中希実さんが亡くなって、え、でもさ、あれだよね、細木和子さんとかさ、こなにもなんか亡くなった人いたよね、なんだけど、ちょっと何分とか、もうあと15分しかないじゃない、ちょっと待ちなさいよ、私はね、ドラマが見たかったの、ドラマ、高視聴率ドラマで、どうしよう、どの辺からいこうか、70年代の高視聴率ドラマ、言ってもいいこれ赤いシリーズ 山口百恵と三浦智和、ちょっと潜ってみてね。あ、再生できません、そらゃそうかな。赤い絆、ドラマ人間模様、G 面75、見て32とこ、この辺 30% 台だからね、大岡一膳、第5部なんだ、赤いし激突、もう赤いシリーズ、どれが最後だったんだろう、そして大都会パート2、人間の証明、水戸黄門。 第十部この頃の水戸黄門も面白かったんだよな「熱中時代太陽にほえろ」「金八先生」言うて私がさ小学生ぐらいだこれ全部「江戸を切る熱中時代青春編ね」ねちょっと熱中時代とかで小学生だった?「白い巨塔」あなんだっけ「田宮二郎」だっけちょっとねあのー、亡くなった主役の人「西遊記」 これあれあでしょあの坂井正明さんのやつでしょ ?79 年のね。あそうかなんか人ってさ、自分が年取ってくるとさ、なんか全然分かんなくなっちゃうよね。赤い嵐、これも桃江ちゃんかな。赤いってついてるから桃江ちゃんかな。で、今70年代行ったんだよね。70年代行ったから、ごめ行こうかな。あ、ちょっと私たち青春の、私たちって誰を一緒にしとんねん。 八十年代。この辺りはどうでしょう。流行語とね、大賞流行語っていうのは、ちょっと邪魔くさいところよね。どう、邪魔くさいと思う、この辺の男か。うん、と、三年 B. 組金八先生。熱中時代、江戸を切る、池田が太んと八十キロ見てたねー。懐かしいね、西田敏行さんのね。意地悪ばあさん。意地悪ばあさん、誰だっけ。都知事になった、人だよね。これも私 大, 大好きで見てた。 江戸を切るつべき崩し八十三年83 年, 83年私二十年ぐらい何かのお父さんスチュワーデス物語堀千恵美ちゃんのなんだっけお前は亀だっけ<笑> G 面ごっこした人間の照明が好きでしたあトモクラブさんお盤でございますありがとうございます白い巨と民谷二郎さん合ってるね大都会パート3をよく見たえー、そうなんだ いやいやいや。実際全員還暦ですらつまんねえ。七十年代小学生。え、みんなこの辺ってどうなの知ってるのかな。え、ちょっと待って、慎吾ちゃんも昨日発表したっけ。結婚、え、なに。慎吾ちゃんってどれの慎吾ちゃん。そんなこと慎吾ちゃん、結婚したの。BBA が古すぎて、記憶の鮮度があやふやなのよ。きっと本当<笑>それな。本当それ、あれ、あ、どこ行ったっけ。 サイトルも見失ってしまった。そして、えー、スクールウォーズ。ここでね、あの前から言ってる小沢ひとし断面競技の小沢ひとしさん。ええー、小沢見てないかな。ちょっと私の番組にあの緊急連絡小沢ひとしさん、小沢ひとしさんもし見てらしたらですね、あの引き電話ください。<笑>ダメかな。もう来てやら出ないけど。そして、えー、うちの子に限って。 西部警察毎度お騒が し, しますのを1回目にこれあれで中山美穂ちゃんちょっとエッチなやつだっけ違った<笑>ほんと記憶が曖昧ナットマンの言うとりこれ金妻」金曜日の妻たちはこれ流行ったね私1回もちゃんと見たことないんだよ「毎度お騒が し, しますわ」は目の模様番組でした<笑>もうイエイもうその時にね青春だったメンズはとってもあのいい番組だった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 3年 B 組金八先生第3シリーズ「もっと危ないでか」教師ビンビン物語あ出た年ちゃんのやつが こ, こういうのすごい好きだったあれださんお待たせいざいます今年もお世話になりましたとんでもない私こそお世話になりましたまだまだ世話になるよみんな覚悟して君の人目を逮捕するそして奥様は腕まくり何奥様若い奥様は腕まくり奥様は魔女とかってあれいつだったんだろうね 時間ないからさのぼれないや。君が嘘をついた。ごめん。<笑>教師ビンビン物語あー2ね。う い, うのいあのなんだっけトシちゃんの相棒役みたいなやってた可愛い俳優さん誰だっけ。どうしてんだろうね。飛んでる平歌源な。<笑>なんだそれ。そんなのあったっけ ？TBS。 君の瞳に恋してるいやいやいやいやいろいろとね、えー、時代を感じますがこれさあちょっともうあと10分でしょどこ行きたいな何年行っちゃうちょっと90年代一発さらっと行こうかこれもドラマドラマなんでドラマが見たいんだよドラマドラマ90年代のドラマ高知調理ドラマ90年代私子育てしてたからほとんどレビ見たいんだよな素敵な方もいでももうほら 最高視聴率で二十六パーセントまで、さっき三十何パーセントがあったじゃん。二十六ぐらいになっちゃうんだね、もう。九十年代で。世界で一番キレが好き。って。な。いろんなこと言うのよ。気持ちいい恋が、恋したい。気持ちいい恋って、どういう恋だい。気持ち悪い恋なんかいっぱい好きそう。<笑> やばいこれはもう自分の人生だけに自分が一番よく知ってるからさツボる<笑>気持ち悪い恋をほんといっぱいしたわえー、さすらいでかチんジョ思い出に変わるまでああこれこれこれあの何だっけ妹が彼氏取っちゃうみたいな今井美樹ちゃんのやつじゃなかったいやーもうこれはねその気持ち悪い恋してるときによく見ててさ自分と重ね合わせたりなんかしちゃってね最悪だったな<笑> <笑>すんごいみんな被害者になってる<笑>私のなんかあの何回想シーンの被害者になって<笑>本当最悪だったんだよ聞いてくれるほんと気持ち悪い声をしたのほんと気持ち悪い声の時に本当にこの気持ち悪い内容の気持ち悪い内容じゃないの<笑>ドロドロしたさそんなことは人の道に反してるでしょみたいな内容のさや<笑>だほんとドラマと か, なんか入っちゃうんだよ入り込んじゃうがダメだめだ全然知らないけどさすが てかに私の知人が出てました。そうなんじゃ。えあ野々村野々村だっけ。誰だっけ野村野村さんとかじゃなかった。平家元内見てましたえ。全然記憶にないや。さそれじゃあもう90年代もうざくと行っちゃったんで。なんだっけなんだっけ。あー違う違うちょっと待って。違う画面が出てきたこっちこれのう、えー、と。 一番新しいやつを見て終わりにしようね1990年じゃなくて私のと違う、もっとサクッと探せることがあったんだろうけどで、えー、っと最新のご視聴ドラマあっ、これもこれかが一番えー、今年のドラマとかみんななんか見てた私結構ね、あのポロポロと1シーズン2つぐらい見てたかな見てたのがあったよ ちょっとツイートも読もう香取慎吾さん、昨日入籍発表、まじか、25年交際、うそ、そんな長く付き合ってる女の子 が, 女の子が、<笑>彼女がいたんだね。片平渚の手あ、あ、片平渚の手袋ってあれなんだっけ、あれはあの、スチです物語だっけ。ああ、みんなありがとう、慎吾君のこと教えてくれたね。大英ドラマは見てたな、見てたよね。 また早速フラああ、5時だ、ね、今お風呂からがってきたんだ。あの風邪ひかんのは寒いけどね。気持ち悪い恋体験そうだよ。ほう江ノ島のキモい。江ノ島はほら、もうあのカレンパパだから、キモいって言わない。<笑>気持ちの悪い恋で公園にとってだから、ね、それ違う。それはカレンのパパだから。その、もう、もう、まあ、もう一回娘がまた見るかもしれないからやめよう。やめとこ野村、あえっと、これ、ひろのぶって言うんだっけあそうそうそうそう。 なんだっけ教師ビンビンとかのねいいコンビだったんだけどねトシちゃんとねあこまちゃんおばでございます今帰宅したので後で録画見ますありがとうございますこまちゃんめっちゃチキンリピしてくれてありがとうございますえー、っと映像が途切れたリロードでで、ね、戻ったありがとうございますイオンお客様感謝でそうイオンイオンだけがねあベルメルさんおばでございますえー、っと野球見てたからドラマ見てないさあじゃあ今年の新しいこの高視聴率ほら 見ても 20.4 で高視聴率になってるよすごいね、ドラゴン桜そんな人気だったんだやっぱあれね、あの人が挑戦するものっていうのが人気出るのかな天国と地獄最古だったり天国と地獄ってなんだこれも分かんないな、私東京 MNR これは好きだったなあ。鈴木亮平さんだっけよかったね、なんかもうあのセリフ回しがさ本当にお医者さんじゃなきゃ言えないぐらいの 周りロロロロのあ人のストイックさっていうのを毎回、どの役をやられても感動してしまいます。ドクター X これもなんか私は見てないけど結構、周りで話題にしてる人が多かった。え日本人没ってさ、そんな4位ぐえ5位に来ちゃうぐらいの人気だったのあれ。結構、あのあ、そんな感じっていう、<笑>これ私のね個人的な意見だよ。みんながドームじゃないよ。あの本当に 意見ですか<笑>個人的な意見ですけれども、えー、何日本沈没はそんな感じでした。緊急取調室、この辺のさ、テレビ朝日系って人気だよね、さっき の, あのドクター X もそうでしょで、この緊急取調室もそうだし、この桜の塔、池市のカラス、わからん、ナイトドクター、ナイトドクター、あ、あ見てた、見てた、見てた。 9位なんだね、観察医朝顔、このシリーズも結構好きだなんかあの、なんだろうね、昔の昭和の時代のホームドラマ感がちょっとあったりしてね、でもさ、昭和のさ、ドラマって、何かで間 違, 間違ってじゃないや、何かで掘ってこうアーカイブとかがあったりとかして見るとさ、今じゃ信じられないような内容だよね、言えないけど、あんまり。 普通にちょっとこうエロいところもあればセリフとかもさなんだって今だったらもう放送禁止だったりとかそんなこと絶対言ったら炎上しちゃうみたいなことがバンバン出てるし昭和すごいなと思うからみんなあのもし見る機会があったらなんか別の意味で面白いと思うよで懐かしさもあり箱詰め見てました見てた見ててたた最近のドラマわからん。 えー、分からん地上波見ないから分からん80年代時もまってるそ う,、ね、そういう人が結構いるからねやっぱり視聴率もこんな感じになって長野めいちゃんかわいかったね箱詰めの私もなんかあれから長野めいちゃんいろいろ朝ドラとか見てたんだけど箱詰めのめいちゃんからちょっとやっぱなんかかわいいなって改めて思いましたで「オーマイボス恋を別冊」でこれも見てたなこれとかこの TBS 系はなんかあの枠見ちゃうな そして箱詰めねあ箱詰めってでもそんなもっといいかと思ってためちゃくちゃ面白かったのになこれ「レッドアイズ」ちょっと怖いやつじゃなか っ, たっけ違ったっけど虹色カルテあーなんかあ自分が見てないか分かんないや「ラジエーションハウス」は見てたあのテーマ曲主題歌あれがなかなか良くてね俺の家の話あこれもなんか見たな永瀬君が最後のドラマじゃなかったっけ のすごいなんかこれも好きだった気がするな西田敏行さんが出ててね面白かった「ボイス2あっこれ唐沢敏明さんのやつでしょ見た増田くんがニュースの死んじゃうの<笑>見てらない人何のこっちゃわかんないなコンプライアンス厳しすぎるには今ほんとそうそれなんでかって言ったらさブーブーブーブ ー, ーすぐ言うやつよりがいるからでしょなんかあるとすぐなんかクレームに ちゃう人がいるからコンプライアンスが強くなっちゃって一クラスに50人がそんないないわじゃあ今30人とかにしまあ仮に30人一クラスにいてその中に超不良が2人いましたそのクラスは悪いクラスになってしまいますっていうこと同じでしょだから30人にいても一人が文句言っちゃうとその文句言っちゃう人に周りが合わせちゃうからそういうことになっちゃってでもね後との29人はちゃんと常識持ってるんだよ<笑> そこよ<笑>もう本当のはってその一人に合わせちゃうかなってすごいいつも思うけどねまあいいやえー、っと「危ないでか」この前 TVK テレビ神奈川でやってたんですが表現適切じゃないシーンが出てくるけどその当時のものをそのまま流しますという注釈を流す令和の世の中あそうなんでも流したんだなんかピーっとか<笑>ピーな話にならないか いやでもそうだよね昔の名作がさそういういセリフ回しとかで流せないのつらいよね。兄貴兄貴が見てたぜ、俺の家。<笑>これね、全部、カタカタできたな海外だともっと厳しいルールあるし、ね、なんかさあの子供たちによくないと思う。 酸いも甘いもかぎ分ける世代のね子供たちにやっぱりねかぎ分けさせてあげる 材, 材料をあげないとねかぎ分けなくてもよくなっちゃってるでしょ<笑>やばい2021年に未来のぼやきで幕を閉じたいと思います、えー、そして恋、ね「恋はディープに」「メネシス」「ボイスつみだね恋はディープに」ってなんだっけなあ見てた気がするのになんか思い出せない全然思い出せない私ってねあれなんだよ 本読んでも映画見てもドラマ見てももう見たらすぐ消去しちゃうのそれ見てるときをすっごい楽しむのめちゃくちゃ楽しくて毎週わくわくしながらえー、次どうなるんだろうってもう本当にね、すごい楽しみで見るのでもそのシーズン終わりじゃん最終回来るじゃんスコーンってなくなっちゃうの私の中からもういらないの<笑>そういう人だからね、逆に言うと、あのー、これはちょっと正当化するよ私を。 だから逆に言うと新しいいものを取り入れられれららるるおばちゃんでいられるんでだとは思う古いものをずっと覚えてこうあれは良かったこれは良かったってずっと残ってると多分ねもうこの脳が元々あんまりいい脳じゃないからさ保存しきれなくなっちゃうアップデートしていかないと保存できなくなっちゃって容量オーバーになっちゃうからねだからね声はディープに言ってもうすごいよく見てたはずなのに全然主人公が誰かすら思い出せない。<笑> うちの娘にああうちの娘は彼氏がいないこれ神野美穂ちゃんのやつでしょあそこれちょっと気になって<笑>一言じゃねえなと思って<笑>見ようと思ってちょっと見てたんだけどでも途中からなんか見なくなっちゃったな「アブランチ」アブランチってあれでしょあの私が時々お世話になってる「ユースト i s t の三上洋さんがなんだっけテロップ最後の IT ドネのノ・コネーノで出てたんでしょすごいな三上さんももう本当になんかもう有名になっちゃって。 素晴らしい、婚<笑>姻届に判を押しただけですがこれも見てましたこれもキュンキュンしながらね、えー、見ておりましたがさあ皆さんドラマいかがなもんでございましたでしょうかまだまだ見たいなって思ったりはするんだけど是非ねこれでググってもらってあのここに出てる「年代流行より」っていうところでこんだけのヒット曲だったりとかさ 動画だったりいろんなもののランキングがずっと50年代から見れるみたいなのでよかったらぜひ見て楽しんでいただければと思ったりしやすいやいやいやいや久しぶりにみんなとこんなことしたねえー、テレビ局にクレームを入れてる人に限ってネット番組が面白いって言ってたりしてた<笑>確かにねでもさ私前にも言ったかもしれないしっていうところにいたのねあ配信が終了しましたね お今ね、ちょっとツイキャスの方がね、配信のサーバーがどうので、再度読み込みますか、ちょっと読み込んじゃいもう。回やりちょっと待って、ね、今ツイキャスが止まったから、もう一回放送開始します。通知を開始する。声出てるかなツイキャス、なんか今、サーバーがどうのって怒っちゃったんだけど、大丈夫かな私の声、ちゃんと、今、これ、ミキサー繋がってますか 上がってるね。ああ、出てるね。ありがとうございました。すいません。うん、でも、あ、ポンコツマナちゃん、おばんでございます。ありがとうございます。山本もありがとうございます。さっき、皆さん、そうだよ、やっとるよ、やっとるよー。ええー、そうだ、半沢直樹はちらっ、っあ、半沢直樹ね。えー、車の助手席で、箱乗りしているシーンとかあって、今じゃ怒られちゃう。本当だねー。<笑>私でもさ、広島ってさ、岩国の米軍基地があって、私。 10代後半とかぐらいの時は週末になるともういわゆる弁護士の人たちが制服のまんますごい来ててさ1回だけ紫の車に私が行ってたライブハウスあのエンディングのちかちゃんもよく知ってるちかちゃんも出てたライブハウスなんだけど村下幸三さんとか、ね、が出てたライブハウスに外人来てたのですごい仲良くなっちゃってでその外人のお兄ちゃんが。あの いちゃんっていう女の子がいてそのことを駆け落ちするのも手伝ったりとかさ<笑>してた時代があってでも全然その変なことは何もないんだよ変ななことは何もないんだけどそのお兄ちゃんたちと箱取りして広島の本通りっていうところがあって夜になると車通れるんだけどそこを、なんか「イエーとか言って<笑>ああ<笑>もううその辺にしとこう<笑>懐かしいね、いや懐かしい、誰にねっていう懐かしいよ。<笑> いろんな時代がありましたおかえりペーターズありがとうございます、えー、あ、なしたみさんおはよございます私が 見, 見始めたらオフラインになった<笑>なんそんなことないですよそんなことないですよありがとうございます、えー、もう完全にあっちの人ですやんどっちの人ですやん<笑>、えー、ありがとうございます皆さん本日も、えー、久しぶりに時々くらいを開催することが開催って開催することができましたありがとうございますさあ、皆さんこの今日が12月のミフの日 いやー私ちょっと還暦から2ヶ月も経っているのね60歳と2ヶ月の未来をお届けしました<笑>いかがだったでしょうかでもねこんな感じでなんだろう一応ねここに485時間目って書いてあるじゃんだずっと時々未来は時々未来なので今日 の, あのなんだっけなオープニングの時に見てもらった画像でも今日の番宣画像でも見てもらったと思うのでこのねマジで進出鬼没な配信。<笑> ってな感じで、えー、やっていこうかなって思うので、またよろしくお願いします、えー。ぜひですね、この時々未来のツイッター、ライン、オフィシャルブログ。そしてインスタグラム、それぞれチェックしていただければと思います。で、あの、何か探そうと思ったら、全部ひらがなで、ときどき未来って。入れていただくと、何かしら出てくるので、一つよろしくお願いします。で、今日チキンの話はしないって言ったけど、あの、ユーストトゥデイのね、リターンで、今、フリフリチキン。 とユース ト, トゥデイのコラボでやってますのでその辺もぜひチェックしてみてくださいキャンプファイヤー誰か分かる人があったら入れてあげてくださいでそこでまたたくさん買ってくださってる方もいらっしゃるみたいでねありがとうございますあのチキンの売り上げにもなりますのでとっても嬉しいですそしてそうじゃなくてキャンプファイヤー以外でもねあの買ってくれてる人リピートしてくれてる人もたくさんいて、えー、でエアママはねこの間ガーリックシュリンプを買 っ, を買ってくれたらしいんだけどそのシュリンプのガーリックオイルっていうのがこれがねバケットとかにつけて食べるとのりこさんの あ の, うちのボス の, のりこさんの手作りなんですけどすごいやっぱおいしいの<笑>それを言ってたらはね日本人なんでご飯にかけて食べましたそれもいいと思うもうほんとおいしいからよかったら<笑>ぜ ひ, ぜひあのガーリックシュリンプをご注文いただいてる方がいたらバケットにつけてパンとかご飯でもいいですよ何かしらにつけて食べるとおいしいガーリックオイルになっておりますので残さず食べていただいてでふりふりチキンもね食べ終わったあと。 骨、骨をそのままお湯に入れてぐつぐつ煮るといい出汁が取れるの、いいスープができるので、それをカレーにするなりちょっと味を見ながらご自分のあの思うお料理に変化していただくといいのではないかと思いますので、骨も捨てずに美味しくいただいてください。さあ、あバリパパおばんでございます。時々未来で検索しても請求書は出てきませんか。<笑>何の請求書やねん。いやだからでもあの最初にも言ったので三長さんがあの。 ツイキャスの方でねお茶枠とかくださったやつ時々未来の10周年でなんとかあの小銭を積み重ねてたんですけど、えー、3000円いくら4000円弱、えー、いただくことができてありがとうございますそれまたなんかの配信のね機材とかでもう大変なんよもカメラが知りそうだしね<笑>なのでま あ, あのなんやかんやとおいおい配信もこんな感じで続けていければなって思うのでまた遊びに来てください。 お待ちしておりますさあ今日皆さんに紹介したかったことできたかなまだねあの日々思うんよすごいあのあこれときみらでやりたいなとかさそういうふうに思うことは多々あるんですけどやっぱね今お正月休みでうちは28から27まで仕事で28からお休みだったのそれで一応お店のオープンが1月8日なので1月5日からもうお仕事にはなってるんだけどえっと56は ちょっと別個のお仕事をしながらあ違う、うの6からなんだけど6、7は、えー、いろいろ、ね、準備があったり私も家でやらなきゃいけないこともいっぱいあるのでやらせてもらうことにしてお店は8から開くので結構長いじゃん。ということは私は今日は火曜 日, でしょ火曜日だけど昨日も休みだったから今日準備するのすごい楽でさ。 昨日お休みで今日ゆっくり寝てちょっとこういろんなことをしながらあ配信があるから準備しようと思ってそしたらよ、そしたらもう何もかもアップデートはしてるわで Windows 11にはなっているわでちょっと頭の方でで、ね、再起動させていただくということが出てしまって、まあ、デ, フデフォルトの時々未来スタートでしたけどなんとか2021年も、えー、締めくくらせていただくことができました。ありがとうございます そん な, 感じなのでだからまあ昨日も休み今日も休みそして明日も休み明後日も休みこういう感じだったら配信はね全然できるだけど火曜日と水曜日が休みでやっぱ無理だな火曜日にやりたいこともあって水曜日に出かけちゃうと次の日仕事でしんどいしでもろもろ考えるとやっぱちょっとね 本当になんかできるタイミングがどこなんだろうってつくづく思ってしまうんですがこんな感じでまたふとあ、できるなって自分の体力とかねいろんなことでありそうな時にはまた配信するのでで、言ってたけど決して水曜日の9時からってことじゃないからいつやるか分かんない日曜日なのか月曜日なのか土曜日なのかいつやるかさっぱり分からないのでぜひです、ね、私のさっき言ってたこの LINE のオフィシャルブログこれもひらがなで「ドキドキ未来」で出てくるのでこの LINE オフィシャルブログの方で必ずここ 知はさせてもらううのでこれを通知ししてていいただだくくようにしておくとと、えー、大丈夫だと思います、まあ、もちろん他のものを通知してもらっても大丈夫よインスタグラムとかはでもストーリーだけに書くことがあるからねまあいいよ皆さんの自分の物差しでいろいろチェックしてみてくださいさあそれではね、えー、皆さんにとっての2021年どうだったでしょうっていうことも聞きたいんで実は聞きたいんだけどそんな時間もそんなないしねまた体が慣れてきたらぜひ 未来も年明け再起動来年はキャバクラじゃなくて鎌倉<笑>鎌倉そうだねちょっとなんか間違ってキャバクラって言いそうだね<笑>キャバ<マ>クラ<笑>嫌いじゃないそのネタせっかくなら一度は買いに行きたいなーとああそうだね増田美桜ちゃんにもね会おうと思ったら会えなくはないんだよねだねーただ私がカースイだからなーえー、ガーリックご飯興味ある美味しいよきっと、えー、ありがとうございますさあそして YouTube ライブの方も来年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ロルカブランサ、えー。時々生態、えー、生存確認でやってね。ってありがとう成子さん。生存確認して、ね、か確認。失<笑>言になっちゃった。<笑>おさむまるさんありがとうございます。あこあこの部屋から映ってきました。あこあこの部屋ってやってあ、え、あこあこの部屋。あ、すごい。まだ続けてるんだね。すごいすごい。なるほど。ありがとうございます。 なんかこのコメント欄がちょっと YouTube 両方変だけど久々にやるとこんなもんだわ<笑>すいませんね<笑>じゃあ今日はさっきも言ったこのお正月をどうやって過ごそうかってこのね鎌倉っていう未知の場所だしお寺とかはねその八幡宮とかいろいろ八幡とかこの間言った長谷寺とかいろいろあるみたいなんだけどどこへ行って何をしていいのかが全くもう分からないので<笑>。 その辺もおいおい、またねあの毎年毎年勉強していきたいと思いますでも、皆さんあれですよ、私ふと今日また別のものを見てて、そうだそうだって思ったことがあったんだけど今、コロナでなかなか帰れないじゃん、実家とかにね、ま、あの実家に住んでいらっしゃる方は別ですけど、もう実家に帰ってないなとか親御さんに会ってないなって思うときに例えば、あと何回会えるんだろうっていう、来年会えばいいとか。 ま た, また会えるからって思ってると結構そうじゃなかったりすることも多々あるからねあと何回っていう数字が出てるものがあってわそれ見るときにちょっと切ないなって感じちゃいましたなのでせめて、まあ、リモートとかさ今、まあ、リモート年配の方難しいのかもしれないけどいろんな形でなんかあると思うので、えー、もしねもし本当にあのか軽く考えてる人がいたらぜひぜひ皆さんあの親御さんやご兄弟 合われてはいかがなもんでしょうって思った2021年も終わりさあ来年は486時間目いつできることやらですけれども今日はねその七 里, 浜七里ヶ浜<笑>お正月どうやって過ごそうって思ってる時にその七 里, 七里ヶ浜がいいよって言われて江ノ電の途中下車をして七里ヶ浜で、えー、撮ってきた写真で本日はお別れしたいと思いますちょっとねあの霞んでるこれデフォルトなのかないやそんなことない 前に行っったたははっきり見えた富士山がねちょっともやっとしてるんだけど向かって皆さんに向かって右側の こ, こ, の, この辺かな多分富士山見えると思うからそれを見ていただきながら今日のエンディングとさせていただきます。ななんんかか久しぶりに喋ったらなんか終わるの嫌だな<笑>ねそんなもんよ人ってね閉店間際っていうお店にいきなり行列ができるみたいなもんでね。 そんな行列できるんなら花から言ってあげれば閉店しなくて済むのみっていうあるあるですね<笑>そんな現象が私にも起きておりますさあそれではえー、っとエンディング写真これだねありがとうございます今日 も, もうたくさんの書き込みありがとうございますね。末でお忙しい時にご覧いただきありがとうございますまたぜひ録画を見てくださってる方がいらっしゃいました録画の方でもまたご愛顧くださいチャンネル登録ポチっとしていただくとおばちゃん喜びますさあそれでは今日もちかちゃんのいつも誰かを 聞いていただきながら2021年締めくくりたいと思いますありがとうございますみんな一本締めしようかせーのはいお手を拝借よろしいですかいいいくよお手を拝借よーポンありがとうございますポチッ n i n h t この番組は見てくれた皆さんコメントをくれたたた皆さんの提供でお送りいししました、えー、なんかコメント一生懸命書いてたらいつの間にか終わっちゃったでも本当ねあのコメントにも書いたけど今年本当にいろんなことが起きましたたくさんのことが起きて今もまだそれは起き続けていますなんですけどね本当にあにこうやってみんなとたまにでも会えることが私のすごい励みにもなりますのでどうぞ皆さんにも。 楽しい二千二十二年が。噛んじゃった。楽しい二千二十二年が訪れますように、えー。祈ってます。そして。お前もな。<笑>はい、頑張ります。じゃあね、ありがとう。バイバイ。